ですすぐね焦げ目がついてきちゃうんですよこれぐらいの焦げ目がついたらね全部裏返してくださいどうも料理のおさんリュウですということでですね今回は待望だと思いますこれ私シラフということでガゼンやる気でございますはい今回作るのはなんと至高のピーマンの 肉詰めですピーマンの肉詰めっていうのはまあ家庭料理なんですよね家庭料理でこれをちょっとですね僕なりに解釈して作るピーマンの肉詰めっていうのをですねやっていきたいんですけども何がポイントかというとですね確かにうまいです僕の中でのピーマンの肉詰めはやっぱりご飯に合うあとつまみになるんですねなのでご飯にもつまみにもなってしまうですね最高に美味しいピーマンの肉詰めこちらを作っていきたいと思います龍司の バズレシピじゃあですね、えー、と材料紹介いっていきたいと思いますまず、えー、とお肉です合いびき肉が 220g あと、えー、と玉ねぎですね四4分の1個だからだい六十 60g ぐらいで、えー、とピーマンが4つ。 今回ねちょっとあの大きさ揃えいましたちょっと小ぶりですねもうちょっと大きいピーマンもあるんですけどもこれぐらいのサイズを4つですねにんにくですね材料こんだけシンプルですごく以上の、えー、食材でピーマンの肉詰めを、えー、作っていきますはいそれではですね、えー、とこれから至高の、えー、ピーマンの肉詰めを作っていくんですけども、えー、至高のレシピを作る上で何が一番重要か皆さんかるでしょうか皆さん分かりでしょうか至高のレシピっていうのはつもより美味しい手料理作っちゃうっていうのがコンセプトでございます、はい えなのでですね、今回は至高の料理を目指していくために自らが至高になっていきたいと思います<音声>ということで自らを至高にしていきますいただきますはあ、ということでやっていきたいと思いますじゃあまずねやっていきたいと思いますまずねこの玉のネギ、みじん切りにしていきます なくても全然大丈夫ですちょっとね食感が残るぐらいでも全然美味しいので玉ねぎのみじん切りはこうやって細かく分けてやるだけです。 なんでピーマンの肉詰めに玉ねぎを入れるかっていうとこれはね傘を増すっていう、えー、意味合いもあるんですけどもやっぱりね玉ねぎの香りと甘みを、えー、このお肉の中にね入れていくっていうのが大事なんですよこれねピーマンの肉詰めには必須だと思ってますんで皆さん、えー、これはね入れてくださいはい OK ですボウルにもう入れちゃいますハンバーグとかだと炒めてから入れるんですけど肉詰めの場合はねこのまま入れちゃいます生で入れて蒸して火を通していくような感じですねじゃあピーマン 切っていきます。ピーマンはね、もう普通に。こうやって半分に切っていきます。はい、こんな感じで切っていきます。こんな感じでね、このね、下手の部分をね、ちょっと切ってあげるんですね、これね。この綿の部分をね、取ってあげる。多少ね、あの種残ってても全然平気ですので、うん、種はね、後でね、お醤油かなんかで炒めて、ふりかけみたいな感じで。使う、でも美味しいですで。でこれ取っといてくださいね、これね、で。ほじってあげる。 でた、多少種が残っていても気にしないにんにくねピーマンの肉詰め入れないかなと思うんですけども今回ね入れてちょっと香りを出していきます僕的にはちょっとパンチが足りないと思うんでおろしにんにくを入れてパンチをつけていきますこのお肉だね入れていきますここには、えー、とお肉と玉ねぎとにんにくだけ入っているんでここに調味料を入れていきますマナぶを3分の1ですねあお塩ですはい えー、そして黒胡椒これね思ってるね、えー、3倍入れてくださいはいはいこんぐらいですね片栗粉ですこれ小さじ1杯入れますこれね片栗粉を小さじ1杯入れることによってえー、と、このお肉のね水分を逃がさないように、えー、したいんですねはいこれがねえー、と、水分と結びついてジューシーさを保ってくれるっていうものになりますので、えー、これはですね必ず入れてください混ぜていきますこう揉むように混ぜてください お肉とですね、片栗粉とお塩が混ざることによってですね、お肉に粘り気が出てくるんですね。粘り気がね、非常に重要ですので、これね、やってください。で、お肉はね、あの、常温とかじゃなくて、冷たいまんまやってください。ひき肉っていうのはね、あんまりあったかいと、肉汁が出ちゃうので、多少冷たい方がいいです。よーくねってください。そして、肉は冷たい状態。はい、じゃあ、薄力粉をまぶしていきます。ね、あの、ざるかなんかで、こうやって振ると、 ままんべんべなくつきますからこんな感じで肉が剥がれないために接着剤の役割をするんですねなので、えー、まんべんなくまぶしてくださいはいこんな感じですね薄力粉のあるところにでこれもこっちにどんどんどんどんどんくっつけていきますへこんでいきますはいこうやってね詰めていきます、はい、この時点では、えー、と玉ねぎとか具材とかに、ね、火が入ってませんこっから火を入れていきます ははい、い、こんな感じですね、はい、そしたら焼いていきたい部分をまぶしょはいえー、そうしましたらここに油をひいていきます油もね、サラダ油ですあの、ごま油とかね、バターとか使う方もいらっしゃるんですけども今回はねもうあえて家庭の味のシンプルな感じでやっていきますはい、小さじ2杯ぐらいかな香りをつけていきたいのでこのお肉の面から焼いていきましょうよくね、フライパンが温まったらジューってなりますのでねはい、これ重要でございます はい、ここですねあのピーマンのってヘタっていうのも、ね、結構おいしく食べられますんで今回ねヘタも取ってないです ま, あ、まあそんな感じでしょうか基本は中火でいいと思いますいい焼き目つけましたね中火ですぐ、ね、焦げ目がついてきちゃうんですよこれぐらいの焦げ目がついたら、ね、全部裏返してくださいそうしたらです、ねえー、とここにお酒を入れていきますお酒で蒸し焼きすることによって非常にです、ね、全体にいい香りが 豆の中火にしていく白い間にね私にピザクラ丼を入れていきますうーこれだよこれ料理に使った酒を飲むっていうねでこれじっくりね蒸し焼きにしていきますあのピーマンの肉詰めだとお酒使わずに水でやる方もいらっしゃると思うんですけどもお酒を使ってですね全体にこのお酒の香りをつけることによって肉の臭みですとかを飛ばしていく作業になります ね、今回結構真面目に作ってますね僕ねじゃあふをしてどれぐらいかなピーマンとかお肉とかの大きさにもよるんですけども34分は蒸したいですね冷たいひき肉を使っているので中までね火が通るのがね少しね時間かかるんでじっくりとやっていきたいと思います、はい、でピーマンっていうのはですね火が通れば通るほど苦味がなくなって甘みが増していくんですねでなのでここでじっくりピーマンとお肉に火を通しておくのが大事でございますピーマンももとなっってお肉もしっかり 火が通るととそういういいころままで、えー、蒸していきます肉に火が通ったかは串を刺していただいて透明な汁が流れてきたら OK ですんでこれ覚えておくと絶対失敗しませんのでこれとか火通ってたらあもう火通ってますねはい、そしたらお皿に一旦盛り付けいきますはいこんな感じですかねこのままだとね、えー、ちょっとね味が薄いんですねはいお醤油大さじ1でーす でみりんが大さじ1酒が大さじ1はいここで味の素3振りこれしていただくと非常に美味しいタレになりますちょっと強火にしてタレをね煮詰めていきますでこうやってアルコール飛ばして味を強めていくはいこんな感じですこれぐらいの量になりますかけていく はい、こちらでュージュ特製のピマン完成ですそれではできましたので食べていたきたいと思います食べます<笑>今回はねあの種の部分ねちょっとじゃこと炒めておつまみ使いましたんでこれね味の素とお醤油と油で炒めただけです、はい、じゃあいただきます おうまっお肉感よね今回ねつなぎがね片栗粉小さじ1しか入ってないんですよなんでお肉感がとってもすごいですでも片栗粉が入ってるんでお肉がジューシー種のおつまみも食っていいですかこれマジうまいちょっと食材出して炒めただけで種も食べられるんだよでかいのもいっちゃいましょうかこれ この肉だねが一番うまいな何回も作り直したんですよこれ自分の好みになる味にやっと手に入れたこの味ですとってもジューシーうんお酒でよく蒸されたピーマンが苦さが一つもなくものすごい甘いです今回ね僕はお醤油ベースのお味にしたんですけどもお子様とかに、ね、もうちょっと甘い味が好きだなっていう方はバターとケチャップと中濃ソースとか炒めてかけていただいてもいいと思いますということでトップチャンスこれいいっすか お、マジで超好きなんですよじゃあ今日はですねピーマンの肉詰めが、えー、大好きというあの確かね僕はあの昔に頼まれて作ったことありますそれぐらい好きだったの忘れてた<笑>ということでじゃあオープよああこれはマジで楽しみですねいただきますおいしそうやばいっすねこれ うまっ、肉感すごくで肉感やばいですね。うん、ソースやばいですね。醤油ベース、うん、ー甘くない感じ。 もしね甘いのが好きだったらちょっとお砂糖小さじ1でも足す と, ちょっと甘めになるんで僕はこれぐらい蒸してちょっと甘くしてニャッとしたところをこのガッツリとした肉と一緒に食べるのが俺は好きなんで家庭料理だから本当に美味しくないと俺のお母ちゃんも超えなきゃいけないし色々超えなきゃいけないから家庭料理の方がハードル高いんですよそこまで小細工してない今回はシンプルに本当にうまいの をやりました正当派にちょうどいいです、ね、めちゃめちゃ正統派に作りましたコーラーしかビールがすごいですご<笑>いあやもう<笑>マジでマジ好きなん、ね、本当に好き<笑>これはもう本当に最高ですということで、うん、皆さん食べていただいたら絶対に分かる<笑>ピーマンの肉詰めってこんなに美味しかったんだなっていうふうに思っていただける自信がありますのでぜひ皆さん試してみてください<笑>これはもう本当に最高です なんか 最, 近最近コメントで「元、あのー、達也さん出してください」ってす ご, い<笑>すごい書かれるんだけどそこは平等にみんな、ね、平等にね平等今回は今日はちょっと立候補して立候補して好きすぎる初めてじゃねえぐらいの感じだけどね<笑>、はい、あ, ありがとうございました